あれティマイオスいないみたいだなおお客さんあのえー、っと彼に何か言おうでもいやいや、いつもならここにいるからちょっと気になっただけだなるほど彼ならアルベド先生に呼ばれたよ 代わりに私がここにいるの。私はスクロース、アルベド先生の助手。錬金術に関する質問なら私に聞いて、力になれるよう頑張るから。えわ、私、緊張しているように見えるご、ごめんなさい。普段は実験室にこもってて、外出も他人と会話することもあまりないから。 協力が必要なら私を呼んでいらないなら私そこで本読んでるからうんありがとうなオイラたち慣れてるから心配はいらないぞそうだよなえっまさかあなた風魔竜を倒したあの伝説の旅人あなたの話をたくさん聞いたよいつか近くで研究したいと思ってたのき 研究あ、ごめんなさい、気にしないででもあなたならきっとアルベド先生の力になれると思うさっきからアルベド先生の話ばかりだなそいつもモンドの錬金術師か紹介が遅れてごめんアルベド先生はセピロス騎士団の首席錬金術師 私とティマイオスの先生でもあるの普段はティマイオスが錬金術を教えてるとこしか見かけないけどそのアルベドは先生の先生ってことだなはい先生は世界の真相の探求に力を入れてて成果もたくさん出してるの先生の助けを求めるためにわざわざモンドに来る錬金術師もよく見かけるよ どんな難題でも先生に聞いたらすぐ解決するのうわーすごい人なんだなうんでも最近先生の研究がうまくいってないみたいで会う時はいつも元気がないのあなたが体験した冒険はきっと先生も興味があるはずだからインスピレーションのきっかけになるんじゃないかな 先生は礼儀をわきまえた人だし彼を助けたらきっと相応のお返しをもらえるはずそれに需要を感じないぞお返しは<笑>やっぱモラがいいなアルベド先生は今ティマイオスと一緒に雪山にいるはず案内したいけど錬金場から離れるわけにはいかないから。 雪山の入り口で探してみて。先生は穏やかな若い方で、学者のオーラがあって、それから、ごめん、どう説明すればいいかわからない。とにかく探してみてちょうだい。うん、わかったぞ 錬金や研究の話になるとスクロースのやつ緊張がほぐれてたな研究者気質っていうのはああいうことを言うのかなとにかく例のアルベド先生を探しに雪山に行くぞのだここにいたんだねロサリアさん合唱がもうすぐ。 そういうのには参加しないって言ったよねもっと大事なことがあるのでも今回は記念的な行事だしシスターのみんなには出席してほしくてそれは君の考えだし他人の願いを叶えることは私の仕事じゃないわそそれは君こそ今回の行事の責任者よね変だと思わないのど どこか変かな今からモンドに戻っても開始時間に間に合わないわよね。君をはめるために誰かが仕組んだんじゃないのえそそんなみんなはそういうことしないと思うそれは証拠次第じゃないかしら。それとも君は他人を疑うことを知らないの安心して。君がこのまま戻っても誰も怒らないわよ。 私が参加すると思ってないでしょうからねこれ以上もたもたしてると本当に遅刻しちゃうけどそうだった大事な記念行事遅刻したらまずいじゃあ戻るねなんかあのシスター詭弁しか言ってなかった気がするな さっきから気づいてるわよ君たち誰何のために盗み聞きしてたの気をつけろ危険なやつだと思うぞ少なくともずる賢いのは間違いないあら長い歴史を持つセピロス協会のメンバーよりも君のような素性の知れない浮遊物の方が危険だと思うけど。 えたのかすごい小声で言ったのにふん浮遊物を連れた異邦人なるほど君が風魔竜を倒した栄誉騎士その肩書に免じて盗み聞きの件は多めに見てあげるわでないと君たちの返答次第では。 最悪牢屋に入れる可能性もあるからえモンドのシスターは不審者の確保も担当してるのか少なくとも見て見ぬふりはできないでしょシスターにだって正義感はあるわよううなんだか違和感があるけど否定もできないな君たちこそ何のために雪山に来たの 彼を探すならその足跡をたどってみるといいわ雪が止んでからここを通る人は結構多かったからまだ残ってるといいんだけどもしかしてお前も彼を探しに来たのか違うわこれらの足跡に元素力が残ってたからね職業病みたいなものよ警戒しておいて損はないわ勝手に思ってなさい 私も彼の様子を見に行くから行きましょう足跡に元素力が残ってるなら元素資格を使え 所にいるんだアルベドは絵を描くのが好きでさまなま場所でスケッチしていると聞いたわここは視界が開けているし風景も悪くない素材としては申し分ないからねでもヒルチャールたちに気づいてないってことはないよな襲われたりしたら大変だぞ う, わ<笑> う, うっかり だたいとりあえずやつらを倒そう誰だいなぜヒルチャールを驚かしたのかな絵が完成してよかった危うく特別なヒルチャールを見逃すところだったよけどなんでヒルチャールみんな似たような顔じゃないかふーん 説明するには複雑だから僕の絵を直接見てみるといいおお真面目に描いた作品もあれば適当に描かれたものもあるなそれらはどこにでもいるヒルチャールだ時間をかける価値はないでもこいつを見て体格も毛髪も姿勢も他とは違う生命力を感じるだろう 繰り返される原始的な集団の暮らしの中でそういった特殊性は進化を意味する進化は無から有へ基地から未知へ待ってそれ長くなるやつよね私は興味ないわ人も見つけたし私はここで失礼するわよ あ, あこいつに聞きたいことはないのかおーい、うん 変わったやつだなシスター・ロサリアがここまで案内してくれたようだねうん礼を言いそびれてしまったところで君たちはわざわざ僕を探しに来たのかいおおモンドでスクロースって人に会ってなお前の力になってほしいって言われたんだなるほど彼女が君たちを紹介したのかでは 僕の推測が正しければ、君が話題のあの、栄養騎士なんだね。流彩での君の働き、元素力に対する理解。それから色々と不思議なところも耳にしたよ。結論から話そう。可能性は一つ。君は、別の世界からやってきた。そう、よかった。 君の協力があれば僕の研究も大きく進むはずだあすまない戸惑ってるだろうねどこから話そうかうんまずは生命の本質からにしようか待て待て早速理解できなそうな内容だぞうん確かに。 言葉で説明するよりも直接見せた方がいいかもね例えば生命を目覚めさせこの枯れた枝を再生させるんだそんなことできるのかしかし特殊な種が必要なんだ今の方法では全然効果がなくてね君と同じ それは別ののの世界のもので、それを探す方法こそ僕が直面している課題だ君に助けてほしい内容でもあるお前ができないならオイラたちにもどうしようもないと思うけどいいや僕であってもこの世界以外の命を想像することはできないでも 同じ異世界から来た君を観察すればいろいろとアイデアが湧いてくると思うんだどうしようなんか怪しくないかまさか君の安全は最大限に確保するから善は急げ場所を変えて研究を始めようか アルベドと旅人気が合うみたいねあの二人はどちらも一旦モンドの平和に影響を与えるかしらそういえばその種が芽を出した後何になるんだわからないでも大事なのは結果ではなく過程だと思う錬金術を使って テイワットにこの世のものではない命を目覚めさせることができれば命の本質に対する僕の理解もより深まるはずだ目覚めさせることができたなら想像することも不可能ではなくなる う, うーんはは<笑>少し難しすぎたかなお い, よいやいやわかるの ただおいらは芽が出た後何が出てくるのか気になるだけだおいしい果実が実ったら一緒に食べようかああ約束だぞ僕も子供の相手をしないといけない時があるからね説明すると長くなるから錬金術以外のスキルだと思っておいて話を戻すけど一つ目の研究は 元素力に関するものなんだこの世界のものは神の目がないと元素力は使えないでも君は神の目を持っていないなぜ君は自由に元素力を使えるか確認したいいくつか質問をするよ君は他の人にない器官を持っているかい例えば2つ目の心臓や4つ目の胃とか。 なるほどでは君の周りにいるちびっこは君の体とつながってるかいその質問おかしいぞ見ればわかるじゃないかそれとちびっこじゃないパイモンだ外付け機関としての可能性を考えたまでだよ君たちは見えない形でつながってるのかもしれないふん。 可能性はなしとということだねではパイモンが元素力を君に授けた可能性は1 0ルの岩を貫通するもしくは清泉町の滝を逆流させるほどの元素力をパイモンが持っているという前提になるけどふーんありえないかまだ何も言ってないぞとなると君の身体構造は。 この世界のものとはあまり違いがないようだね。それなら実験で、あらゆる差異を研究するしかない。まず、その正体不明の元素力がどうやって流れてるか見てみよう。スライムを集めてくるから、慣れた方法でそれらを倒してみてくれ。そんな単純な方法で観察するのか良い実験とは、直感的で明瞭であるべきだよ。 それれににこれは簡単なな研究に過ぎないからもちろん簡単すぎると思うなら同時に6体の純粋精霊との戦闘に変えようかスライムスライムでいいぞさあ準備をしてスライムが来るよ判決を下す お疲れ様。異常とかはないよね。怪我をしてたら、応急用の薬剤を持ってる。ならいい。僕の観察だと、君の元素力の流れは順調。元素反応も正常。特別な状態は見られないよ。外への流れに問題はない。次は、内部の流れを試してみよう。 内部の流れ…どうやってやるんだ簡単だよ錬金術で元素力を抽出した薬剤を作ったもし元素力を生理的な形で君の体内に保存、蓄積できるなら元素反応が起こるはずだこ、こわ大丈夫すべて正常なら 一時的に調子が悪くなるだけで体に害はないよ正常じゃなかったら万が一のためにちゃんと準備はしておいたから心配ないうんリスクがないわけじゃないけど君の中の元素の流れに障害があるならついでに調べられると思うんだ異常の早期発見にもなるんだよもし内部の元素反応が 他のトラブルによって発生したらそれこそ厄介なことになるうんそう理解していいと思うでもその前に検査用の薬剤にあと一つ触媒が足りないんだ「製銀行」という鉱石でね触媒にふさわしい鉱石だ僕の拠点に案内するよ途中で製銀行も探そう に使ええるるものがあったら教えるから教かさ順調に行けば拠点に着いたらすぐに薬剤の調合を始められるよあまり安全には思えないけど一応メリットはあるみたいだな道中探してみようぜ こ, ここが僕の拠点だよさっき集めた材料はすでに薬剤の調合に使わせてもらった 調合が完了するのを待とうちょっとこっちに来てくれるかいこちらは女子のティマイオスモンドで会ったことがあると思うけどこんにちは実験データをもらってすぐそれをボードにまとめて貼っておいたよ と戦っただけでこんな分かるのか？<笑>分かったというかほとんどが推論と僕の推測だよ最も合理的な方法は旅人とスライムの系統学的関係つまり類似性を調べることだと思うほら君は神の目を持っていないのに元素力を使えるだろスライムも同じだからさこの方向性から手がかりを探せばきっといろいろと収穫があると思うんだ その切り口に問題はないけど厳密に言えばスライムは元素生物すなわち元素そのものだよどちらかというと丘陶磁やトリックフラワーの方が近いと思うしかし動植物の関係となると世界の元素まで遡ることになるその角度から見ると少し難しすぎると思わないかい確かに。 先生の言う通りだそれにデータの一番上に書いてあるけどこの旅人は異世界の客人だもしこの世界と系統学的関係があるならかえって研究価値のある課題になるよああ確かにデータをもらってつい興奮してしまっていた今度は気をつけますそうだ僕はしばらく こここでデータを分析するるとになる実験結果を知りたいなら僕のところに来るといいよあここは君に任せたよ薬剤はもう完成したようだ試してくるから問題がなければ君にも飲んでもらうようん予想通り飲めるよ飲む時は焦らないように。 気分が悪くなったら深呼吸して 可能性のでこの薬剤は元素力を体内に流し込むから通常なら拒絶反応を引き起こすんだ内部の流れが順調なら一時的な不快感に耐えればいい他の影響はないよつまりお前は気分が悪くなるのを知った上でそれを飲んだのか<笑> 僕が作った薬剤だから僕から試すのが筋だろ学者としての自負が僕にはあるそれに不要なトラブルの多くを省けるだろとにかく結論から言うよ元素力テストにおいては君はこの世界のものと同じ特別なところはないよもっと特別かと思ってたのに特別よりも 普通の方がいいと思うけどね。特別は、すべて望み通りというわけじゃないよ。普通のメリットは、周りは君と同じ。君を理解できる人が多くいること。同じだから、互いを理解し、思いやりや励まし、支え合うことができる。病気になった時も、他人と同じだから診断しやすい。 何かあっても他人と同じだから経験談を聞くことができるでも特別な人はそういう当たり前を体験できない命の本質から違いがあるからね例えば人類は爆炎樹や強風のコアの生活を理解できないだろうとにかく実験の結果はいいものだった 少なくとも君は安心してその元素力を使うことができるティマイオス新たな実験結果が出たよまとめてくれるかいはい任せてください先生さっき先生からヒントをもらって僕の考えの狭さを改めて思い知りました君を動物だと決めつけるのは慎重な判断ではなかったでも君を元素生物だと検証することから始めればふん。 面白い考えだ細かなところは僕が判断するより君自身で研究した方が良さそうだねはい必ずみんなを満足させる結果を出してみせます落ち込むどころかやる気に満ち溢れてるな真面目だと言うべきかそれともアルベドの口がうまいと言うべきかはでは次の研究に入る前に。 準備があるから少しし待っててほしい興味があるならここを見学してみるといい時間をつぶせるだろうただいま何か興味をそそられるものは見つかったかな気にすることはない錬金術の道具ばかりだし日常生活で使うことはないからねとにかく 急いで次の研究に入ろうか。異なる世界には大きな違いが存在する可能性がある。例えばテイワットでは神の目を持つ者は元素力を使える。しかしただ一人のみが元素力を使える世界もしくは誰もが元素力を使える世界が存在するかもしれない。だから元素の他に 君はこの世界にない特殊な力を持ってはいないかなそれとも前みたいに実験で検証する必要があるかいいやいや今回は簡単だよそこに柱がある念力でそれを折ってみてくれオイラでもできっこないよすでに試したことがあるのかいふむそうか。 そうだ元素力で料理したことは調理ではなく元素力を料理に入れるんだそれで料理が美味しくなるか気になるよそれとも食感が変わったり増殖したり<笑>他人が気づかないところに好奇心を向けると新たな発見があったりするんだバター魚焼きを作ってほしい これは僕が用意したレシピだ準備ってのはレシピのことだったのか僕は普段よくこれを食べるんだだから実験としても料理としてもいい選択なんだよ絶対にお腹空いてるだけだよなでも美味しいものを作るならオイラは反対しないぞおうおさすがオイラの相棒だなでは頼むよ 実験結果を楽しみにしてる食べきれない場合はティマイオスも呼んでくるといいオイラがいるからそんなの心配ないぜどうすれば原素力を料理に入れられるんださっきあいつが言った念力でかというかそれを思いつくこと自体すごいと思うぞうん。 やっぱ普段通り料理してみるかもうできたのか実験結果を楽しみにしてるよふん普通に見えるけどとてもおいしい君は料理の才能があるね、うん、僕が楽しみにしてた増殖現象はなかった。 どうやら君の世界でも食べ物に困らないわけではないようだいやこの世界の法則が君の特殊能力を制限してる可能性はまず調味料のように元素力を料理に入れる方法が分からなかったよな大丈夫少なくとも美味しい料理は無駄にならなかったんだから落ち込むことはないよさあこれはパイモンの分だ ゆっくり食べて持ち帰ってくれてもいいやったー覚えてくれてたんだな実験中、パイモンはずっと君の心配をしてたきっと君の大事な友達なんだろうねそういう心配が役に立つかどうかは別だけどおい、おいらの悪口を言うなよでも、おいしいものをご馳走してくれたから許してやるぞ おいらたちの仲を羨ましがる必要はないぞお前にも友達や生徒たちがいるだろうそうだね僕は運に恵まれてる方だねそれより次の実験に移ろうか錬金術の道具は種類が雑多だしその保管方法は実に難しい少し前にあるアクシデントで僕のコレクションが地面に散らばったことがあるんだ そのほとんどは見つかったけど風小腸の元素抽出物と無双の雷の粉末がどうしても見つからないご飯を作った後は落とし物探しかもともと作り直すつもりだったから大丈夫だよただもし見つかったら手間が省ける君に暗視や振動感知などの超能力があれば 落とし物を見つけるなんて楽勝だろうけどね君たちが見学した場所のどこかにあると思うんだじゃあやってみるかそうだ 見つけてくれたんだねありがとう落とし物探しも雪山で僕を探したのも元素資格を使ったそうだねおお超能力みたいなもんかもな残念ながら確かに元素資格は珍しいけどテイワットにある能力だよ聞いたことのない異世界の超能力だけ僕の研究に役立つんだつまり。 水の泡ってことだなそう落ち込まないでそれも想定内だよそれに落とし物を回収できたし価値のある実験だった落とし物に原子力があると思いついたのも賞賛に値するさて今までは異世界の違いを研究してきたけど次は君の人類としての肩書きに関する研究を始めよう 人類の個体差は知能と身体能力から調べられる。まずは身体能力から始めようか。ここからスクロースが何をしてるか見えるかいでは平地からあちらの崖にジャンプしたら見えるかいでは目の前の山を破壊したら見えるかいそれなら少し簡単なことからしようか。質問より 実験の方が直感的だしね身体能力の実験にふさわしい場所を知ってるついてきてオイラたちにここから飛び降りろとか言わないよなどうだろうね君たちにもっといい方法があればやめるよどんな方法でも構わないから。 下の湖の向こう岸にたどり着けば実験完了だよかかった時間と最高速度をもとに分析と比較を行う湖の向こう岸つまり雪山の湖を泳げってことか条件を設定しない時人は本当に最も合理的な方法で目標を成し遂げる雪の中の湖に耐えられないと思う人もいれば こういういい寒さが好きな人もいるからね君たちがどんな選択をしたとしても実験の一部だし僕にとってちゃんと価値のあるものだからでは頼むよ君の答えを楽しみにしてるそうだオイラたちがテストをしている間お前は何するんだ僕データの記録危険の対応 それから、応援だよじゃあもしオイラたちが泳いだらお前も泳ぐのかいや僕と勝負がしたいのなら話は別だけどえい聞かなかったことにしてくれ。 お疲れ様正直驚いたよさすが噂の旅人君のデータはモンドの平均値をはるかに上回ってるでもずーっとオイラたちについてきたお前も大して息切れしてないよな僕実は錬金術を使って少し楽をしたんだまあそれは置いておいてもしテイワットの法則が 君に影響を与えてないなら異世界文明に対する推測をいくつかできる逆にテイワットの法則が君に影響を与えたなら影響がない場合の変化を推測することができるその中に含まれた可能性は実に面白い何度も味わう価値があるよしかしお前の研究の役に立つのか 僕を困らせたた問題は解決したよ拠点に戻ったら君たちに面白いものを見せられるはずだよその話をしたら君はさまざまな変わったものと同類になるけどそれでもいいかい黄金石化古樹通常の8倍の太陽本質を探求する過程は人を夢中にさせる 残念なのはそういう夢中になれる時間が常に短いことだ僕は僕の全てをかけても構わないけどサンプルは限られてるからね未知が徐々に基地になるとそういう面白さも消えていく最後はどれも夕暮れの実やスイートフラワーのような存在になって時間をかける価値もなくなるだから ヒルルチャールの絵にもあんなに違いがあったんだなああ、僕はあの時時間をかける価値はないと言っただろ僕にとっても興味がなかったからね。じゃあ、この実験が終わったら、オイラたちもあんな風に。えっ、ー、と、ただのラフ画になるのかそれなら心配ないよ。君たちは。 僕の協力者この恩は忘れないささて拠点に戻る前に最後の項目知能に関する実験を終わらせようかついてきて向こうにある遺跡に行くよ、えー、旅の途中で君はたくさんの謎に出会ってきただろ身体能力テストと同じで僕は実験を通して 君の知能指数を観察したいこの遺跡を探索した後君が得られた答えを僕に教えてくれるかいこの遺跡の両側にはそれぞれ謎がありそれをクリアすると中央の装置が起動できるはずだ身体能力テストの時と同じ方法の制限はない君のしたこと全てが僕の観察したい内容だからね これは知能テスト運はテスト内容ではないから忘れないでさてあとは君次第だどちらを先に選ぶかも君が決めるといい<笑>環境が少し複雑だから慎重に解いてみて。 この洗礼は雪山ではよく見られるどうやって洗礼をいるべき場所へ導くかは君次第だよ 装置を起動する条件はクリアしたはずだ一体何が起こるのか僕も楽しみだよお、オイラの仕事が奪われてるおや水位が急に下がったね これで水の中のものをじっくりと調べられるはずだ行ってみようこれは僕の知る限りこれは文字だよテイワット大陸のあちこちにあるけどいまだ謎に包まれてる解明されてないところが多いそれに なぜ、不問がここに残されたのかもわからないひとまず書き写しておこう君に対する研究が終わったらまた確認してみるよはい、あ。またわからないものが増えたなこんな変わったテストや実験で一体どんなことがわかるって言うんだ結果を得るにはそれ相応の代価が必要ってことか。 今回かなりの収穫があったそれに比べてビビたる代価を支払うなど大したことではないさ僕は先に拠点に戻ってる君たちが戻ってくる頃には奇跡の瞬間を見せることができるはずだこんなに苦労したんだし 焦らないでまだ危険は排除されてないのよあお前まだ雪山にいたのかもちろん君たちとアルベドがしてきたことは全て見せてもらったわ警戒心がないのかそれとも単に彼の独特な思考とフレンドリーな態度に騙されたのか見知らぬ人の指示に従って 正体のわからない薬を飲んだり意味不明な実験に参加したり単純というより君が騙されていたと信じたいもしくはわざとそうしたとかやっぱり警戒心の強いシスターだなアルベドのことはどうでもいいわ彼のことは君のような違法人よりも知ってるもの 私が気にしているのは一つだけ君が錬金術で怪物に改造されたかどうかよ嘘だろ全然気づかなかったぞそれにあいつ今まで錬金術を使ってないし彼のような錬金術師は気づかれるようなヘマをしないものよとにかくその脅威をモンドに戻すことはできないわ 案外冴えてるわね君たちが触れてきたものに危険がないと分かれば危険性はないと判断できる他のものはすでに調べたわ唯一確認してないのはその不問よこの不問オイラたちも何なのか分かってないけどでしょうねうん装置でもないしただの不問だわ でも一応念のためこの不問の言葉を写しておこうかしらん定期的な見回りも必要ねいいでしょう君たちに危険性はないと判断するこれで万事問題なし君たちのせいで残業することになったら損だものねザ残業最後に忠告しておくわ違法人。 アルベドのことを何でも信じないこと考えなしに行動しないようにあもう言っちゃった自分本位なやつだなモンドじゃ彼女みたいな人珍しいよなあ、うん、それよりもアルベドの拠点に戻ろうぜおかえり ちょうど結論が出たところだよ。しかし、戻ってくるまで結構時間がかかったね。何、それなら平気さ。彼女は仕事を全うしたまでだよ。結論から言おう。今日、多くのデータを手に入れることができたから、すぐに全ての研究を終わらせることは難しい。でも、全体を通した初歩的な結論なら教えられる。それは、 君はこの世界の人類とそっくりだそんなの一目見ればわかるだろうあれだけ苦労したのに結局それだけなのかまあ焦らないで君たちにとっては当たり前だけどこの世界にとっては当たり前のことなんてないこういう可能性は考えたことあるかいテイワットという世界は ものに対して拒絶反応を起こすとこの世界の法則を話しただろう君が無事に僕と会話してることは普通に見えるけど本当は奇跡だったりするかもしれないなぜなら君と同じよそから来た命僕が話した種はテイワットの法則に影響されて成長することすらできない しかし君を観察した後、僕は他のアイデアをひらめいたんだ君の命を真似して錬金術に新たなインスピレーションを加えるうわっ な, な, なんか出てくるぞ無から有へ芽生えから繁栄へそれから 終わりに向かうこの世界でない命を育むことは世界を育むことにならないかい お, ーおやこれが限界みたいだね一瞬だけど最高に綺麗な花を咲かす生命の極地もここにあるんだよいいっぱい苦労したから 永遠に咲いててくれるもんかと思ったけどなそれに果実も実らなかったし命というのは多種多様で自由なものだよ長さで決めつけるべきではないたとえ一瞬でも短い命が必ずしも悪いことではない効率的で完璧孤独にとらわれないことを意味する わかかるかな僕が言った僕たちの会話は奇跡かもしれないことについてあ急にしおらしくなってどうしたんだおい元気出せよおいらがついてるだろうそれにアルベドも友達になってやってもいいぞありがとう孤独をなくすことは必要だと思ってないけど これも悪くないかな。いか君が協力してくれたおかげで僕は花を咲かす可能性に気づいたいや雪山で君たちと過ごした時間は価値のある旅だったよ今後もし必要があったらまたお願いしてもいいかいそれならよろしく頼むよ ずっと実験結果は普通だって彼女に言ってきたけど瓶の底に現れないはずのよどみがあるのは一体どういうことだ国土を吸えば汚れ白亜を吸えば無垢になる君も僕も未来が不確かな素体ってことかもしいつか暴走する僕が モンドを壊そうとしたら君が止めてくれることを期待してもいいだろうか